演武開演どうも私のずれずれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこち ら,、えー、こちらファミリーマートの濃厚醤油しょうとんこつラーメンを食べたいと思いますああファミリーマートのプライベートブランのカップ麺ですね久しぶりに食べますね醤油ととんこつあっさりなのか濃厚なのかどっちなんでしょ う, う まあ、見た目はこんな感じですよね。で、ここに。まず粉末スープ。うん、続いてこちらの液体スープ。 どんな味なんでしょうねでは準備できましたあいい香りがしてきましたねではいただきます 食べやすすくていいですね。この豚骨味わいからスープの味はどちらかというと豚骨が強めなんですけどもさっぱりしていてさっぱりめの豚骨といった感じですね醤油はあまり感じなかったですねでもさっぱりしているという意味ではいいのかもしれません豚骨のちょっと脂切ってるのはちょっとだけど食べたいなと思う方には是非おすすめしたいですね、まあ、そんんな人いるのかどうかどど。うりませんけど 好きにも満足できるひと品だと思いましたのでもちろん点数といたできます麺ももっちろしていましたしねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部編塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします